どうもです今日なんですけどモットルもうモットーつけだったいこれ今日はね GN125 通称スイーツ竹をでねちょっといじりたいと思います GN シート幅幅がですね結構厚いんですよだからまあ足つき別に悪くないんだけどもうちょっとあんこ抜きされたシートにちょっと変えようかなと思ってはいこちらを買いました メ ル, メルカリで、はい、メルカリで、メルカリのポイントで買いました。これをね、今からちょっと関積畜にはめていこうかなと思ってます。ガチでメルカリで買ったんですか？これメルカリメルカリ。メルカリのポイント？あ、ポイントで。ポイントで。結、う、構、ん、お買い得や。うん。何千ぐらい？何千ポイント？うん。メル、何千メルカリポイントぐらい？お買い得でした。見てもらったらわかるんだけど、見てもらいたいんですけど、なんでこのパーマーかけるときにかけるような。<笑> こんな感じめっちゃ茶色くて渋いですね。そうそうそう渋いでしょ。渋いですね。でほらなんかこれノーマルよりも薄くない？うん薄いですね。アンゴ抜きされとるタックロールかな。タックロールが入ってます。滑り止め、うん、でこうちょっと張って滑らないしょ。滑らないですね。でここいいかなと思って。うん軽いしね。はみ出ます。でこのまずシートを取っていきたいんだけど。 場所がない。はい、<笑><笑>このゴリゴリ使って。ゴリゴリ。ね、G. N. N. は百二ね、ちょっとさっき見たんですけど。リアサスのここの部分だけで、多分。染まっとるだけっぽいんで。とりあえず、このネジを緩めていきます。おっ、緩まりましたね。緩 る, る。緩る緩る。緩 る, る, るっとな。 ゆるっとな。ゆるっとな。G. N. も本当も乗って。どのぐらいやっけ五年ぐらい乗ってるんですけど。このバイクは本当にね、故障もないし。めっちゃ燃費もいいし、乗りやすい。同じ唯一の。あれですか?。唯一の、なんだっけ?。えっと。唯一の。<笑><笑>あの、あれですね。故障なしの、うん。故障なし。優等生、優等生。優等生ですね。 で取れるんやんカパッ と, パッとうわ、すげえ、取れたうわ。はい、取れましたこんな感じでベルトが取れたんで多分ね、もう取れると思うし多分こっち側に一回引いたら、うん、いけると思うんですよねさっきの、あれ見た感じあたう、まあ思<笑><笑>ってダメだここ これでいけるはもああう手ことだ、まあの原に働いてなくねこれ。 何も働いてないですね<笑>ただそれ待ってマジであこれないかなこれゴリゴリゴリゴリ買ってかって無理だか買っ て, 買って無理だちょっと持ってきてはい持ってきます慎太郎からトゲットレンチセットを持ってきてもらいましたこれでもうバッチリ外れると思うんで外したいと思いますお、回った おーありがとうし慎ろういえいえこの程度の作業でも1時間ぐらいやっとるからねですよね素人って怖いよね怖いですね素人はねこういうふうにねメーターに置きます多分これバイク屋さんとかでやって怒られるそうなんなやってないけど結構しまっとるんだね取れた取れたはいやっとですねやっとこれでね多分取れると思うんですよはいおお、おお取れたお デデンベルトベルト。ベルトベルト あーネジ引く<笑>やっぱホイジンも引くなるアームの切られ時ですね引くないもいいよ、うん、ち, ょちょっとこれ組んでみようあれネジどこ行った G N っていいよねいいですねんなんか、うん、維持費もかからんし、うん、さっきも言ってみたて故障せんし、うん、燃費もいいしでまあなかなか 125にしては吸い込むし音もいいしね、うん、で乗りやすいのはもちろんのことなんかねパーツもね安いんやけど、うん、中の部品とかも、はい、結構安く、うん、手に入るけ、うん g n は本当にねおすすめできるバイクうん車体自体もほら安いって、うん、で あ, あそうなんですか20万で買えるけんああ結構安いですよねそうですそういうところでもマジで乗りやすいし維持費もかからんけん なん自由のおすすめ本当に女の子でもすげえ乗りやすいバイク軽いしあー軽いの結構おすすめですもんねそういうことですよ取り回しもすげえ楽、うん、こいつ食べていくよは い, いはいもう九月祭いはい九月はめっちゃ暑くい、ね、暑いですねこの照りつける太陽感あはい はいとりあえずシート交換終わりましたイエイ まあ、こんな感じに、えー、GN125 イッチがちょっとね、茶色くなってね、ここは、はい、おしゃれな感じおしゃれな感じあんこ抜き、タックロルシートまだこれでさらに愛着が湧いたと思うちょっとね、これ試乗してみようかなはい じゃあ。はいはいはい